これから発表を始めます。タイトルは Python パッケージの影響を歴史から理解してみようです。発表時間は質疑を含んで45分です。発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げてい た, いただきます。お母さん、ビデオをオンにしてから読み上げをお願いいたします。はい。はい。え、はい、この。 今回の PyConT シャツです。<笑>私の名前はクルチョーです。発表のタイトルは Python パ, パッケージの営業をと歴史から理解してみよう。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の撮影写真に投影します。PyConJP の行動規範に投影します。 はいありがとうございます。それでは母さんを拍手でお迎えください。あじゃあ初めてですか、はい、あ45分ですね、スタートは。はい、えー、あと1時間20秒ぐらいお待ちください。あはい、あ 1, 時1分20秒ですね、間違えました。<笑> それでは母さんを拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。はい。えー、じゃあ、初めて、今回は初めて日本語で発表しますので、国、え、き、ー、苦しい点あるかと思いますが、よろしくお願いします。えー、Python パッケージの営業を歴史から理解してみようということで、皆さん、よろしくお願いします。 じゃあまず自己紹介します。えー、k u r というのはハンドネームです。2017年から、えー、日本と台湾の p イ c o n で発表した経験があります。えー、普段は Amazon Japan という会社でサーチエンジン開発ソフトウェアエンジニアとして働いています。えー、この発表でお話しするのはあくまで 私個 人, で個人の見解でして、私が所属する組織の見解を代表するものではございませんので、その点だけご了承ください。えー、じゃあ、えー、この発表の流れは日風構成です。まず Python パッケージの歴史を説明します。えー、そして次に、 コミュニティによる Python パッケージソリューションの営業についてお話します。Python パッケージの歴史に趣味が興味がある人向けに参考資料を風録にしています。この発表が終わった後にスライドがアップロードされると思うので、よければそちらを参考にしてください。これからこの発表のきっかけ となった2つの動機についてお話します。1、はいえー、つ目はある日、弊社のビューツールチームが発表しました。これから内部ツールではなくオープンソース化 さ, れている化されたツールに移行しましょう。大企業や歴史のある会社で働く場合、 最初の数ヶ月のキャリアのために会社の内部ツールを学ぶために長い時間をか か, る か, か, かった人はたくさんいるでしょう、えー。コミュニティツールを使えれば学習コストを削減できます。えー、でも、それいいじゃないか。えー、なぜ内部ツールを廃止するか。 必要があるでしょうか弊社でコミュニティの Python パッケージソリューションを採用した理由は今回発表の理由の一つです。一つ目、同期は PEP566、別名メタデータ 2.1 の背景と営業です。PEP566 はダスティン・イングランドが2017年末に確定された PEP です。 彼は今年 PSF のボールドオブダイレクトになりました。去年 PyCon JP も発表した人です。個人的に PP566 の背景と営業に興味があります。ありました。これが今回発表の理由の2つ目です。それでは Python パッケージの歴史に行っていきたいと思います。 ちなみに Python パッケージとはソフトウェアディストリビューションです。パッケージの中。えじゃあ、まず、うん、1991年から Python1 の誕生を始めましょう。えご覧の通り、Python1 誕生の時、Python パッケージ 関, 関係あるツールと文献が何もないです。 ほとんどすべてのプログラミング言語でパッケージの起源は主に同じ要求からできています。ソースコードを他の人に与えることは、そしてソースコードを他の人から取ることは、の二つの要求です。具体的に言えば、すべての 作, 作品は他の人、 与えることが可能です、えー。もしソースコードは単一ファイルなら、ペストビンギストなどにパストして交有することができます。その上の部分です。そしてもしソースコードが複数ファイルなら、下の部分なら、えー、その多分、Readme のファイルがあるの。複、え、数、ー、フ, ファイル。 それらのファイルを圧縮して、ストレージにアップロードすることで、共有することができます。そして、すべての作品を取ることも可能です。どこかにテストしてあるコードなら、直接コピーできます。ストレージに圧縮してあるのであれば、 それらをダウンロードし、回答することができます。ここで言いたいのは、1991年時点で、コードこういう、こういう方法に関するツールがないということです。プロライダーによって作品の内容に異なり、 コンシューマーはプロバイダルのガイダンスに従って作業を行います。はいこれが。これが Python1 の状況です。約10年後に何が起こったを見てみましょう。 2000年から Python2 の始まりについて話します。ご覧の通りね、Dissutio, PyPy, Easy Install Setup Tool など、多くのコミュニティソリューションと文献、下の文献は PP、目立てたので定義が表示されました。 えー、ちなみに、これ、DCUTLS は実際に Python1 の時代に開発されていましたが、えー P、PyPI と EasyInstall、この2つツールに登場するまで DCUTLS、えー、は多く人を知られていませんでした。そのため、この発表では Python2 に込 め, 込めています。えー、じゃあ、それではその一つずつ関連アイテム詳しくて見てみましょう。 えー、まずはその与える側の本質の問題。えー、さっき話したのとり、えー作、作品を圧縮する方法と従うべきルールがないことです。さっき Python1 の時は、えー、プロバイダー自分のルールを定義した。けど、今 Python2 の状況はそのメタデータをオフィシャルに定義した。 この解決するために Python はパイ、コミュニティは Python パ, パッケージとは示す多くメダデータあります。メタデータ定期に続いて、コミュニティが提供するビュールツール、下のビュールツールは、えー、もあります。そのパッケージをビュールするために ThisUtil および Setup ツールが登場しました。 上のコードはセットアップダーパイです。セットアップダーパイは Python パッケージの定義及び構築するための最も人気あるソリューションの一つです。セットアップダーパイはビルドキーにメタデータをテクストファイルを収録します。それが以下の r f c 822に基づくインポート可能な A のメタデータファイルです。これは実際のメタデータの定義です。ここです。はい。そして、さっき最初の問題は、えー、っと、えー、握手する方法と従うべきルール。そう、今、次の問題は、今、 パッケージがあるローコーサインですので、どこで与えるか、そしてどこで取るかの問題です。これを解決するために、Python Package Index、PYPI。はじめに PYPI はチーズシャープとも呼ばれ、と、パッケージインストーラー、これ、EasyInstall。 が2003年の時を登場しました2010。2007年以下、Python2 はいくつかのマイナルバージョンをリリースしました。または2008年、Python3 を登場しました。各メジャーとマイナルバージョンで動作検証するため、仮想環境を作るツール登場した。 一番有名のは VirtualAmp と Tux です、えーこの。この2つのツールは各 Major と m i n マ r v e r s i o n の環境で Build,Test,Release をするために環境構築支援してくれます。2011年に誕生した VEMV。あ、forgot to change the page. <笑>さあ、今、今、 話したのはそれか仮想環境です。2011年誕生のさ っ, きさっき話したその2011年誕生した VM は Python 3.3 から組み込みマジュアルになります。さっきはその一番有名なタックストーブルーチュアルです。 これは仮想環境関連の Python2 の、えー、この時点でそ の, の問題です。そしてその2011年、Python3 3から2011年の時、Python3.3 の PP405、DM です。 はい、これが Python2 の状況です。次にその約10年後に何が起こったか見てみましょう。はい、Python2 時代の東洋にインストーラルトゥーオー、ここから PIP とフォーマット、インストールフォーマットウィル、ポブリッシュトゥーオー、ドクトゥインや、そしてコンダ、PIP エンス。 と poetry など新しいツールが登場しました。多くの文献も登場しました。その下はいろいろなツール、関係な文献。じゃあ今、関連するアイテムを一つずつ詳しくて見てみましょう、はい。Python パッケージの定義は Python3 の時代になり、さらに進化しています。 2013年まで、実はそのメタデータ関連する2つ延期文献があります。PP426 と459。これはメタデータ 2.0 と 1.0 ステでも最後、2017年末までに、予約メタデータ 2.1 ができました。 これは最初私自分の動機のものです。はい、じゃあここで PEP566 による Python パッケージの進化を説明します。新しいメタデータのスキーマでは Python パッケージが TOML、t o をサポートします。t o m は例えば Ruster パッケージングツール。 カーゴでも採用されたフォーメイトです。TOMO ファイルは外部の設定ファイル、技術、言語を書かれています。TOMO を使って作成された Python パッケージは Python のメタデータ解釈しパッケージをインストールします。Python によってメタデータを解釈するステ ッ, ップだ p y と とは異なり、そのさっきの Python2, Python2 のセットアップタイは異なり、汎用性が高くなります。ユーザーがセットアップタセットアップツーのバージョンを考慮したパッケージを作成する未来来来たときに、外部設定ファイル技術言語でパッケージインストールできる仕組みを便利だということです。ちなみに P56 566ロクロクがなぜパイトモを採用したその理由がわからないですが、同じくトモを採用している Rust は、えー、トモファイルは今からでも使えるし、今後も使えるとコメントしています。 そして Python3 時代には、えー、バーションの識別と位相関係の使用を勝利するために PP440 と508 で, 具体で、具体的な定義が規定さ れ, されました、えー。まだ位相関係の管理、インストールのために PIP Tool と PIP Sync えー、という多くのコメントをラップしたツも登場しました、はいえー。じゃあ、さっき Python2 の同じどこで与えるかどこで取るかという問題に対しても改良が、えー、なされました。えー、まずは、えー、最も使われる えー、パッケージインストール PIP が誕生しました。2018年の時その Python3 誕生の時 p e n t o や Twin や Fleet など複数の公開ツールが誕生しました。その公開ツールは簡単で、えー、パッケージをアップロードしてのツールです。えー、またコミュニティによってたくさんの PI, PI の改良をなされました。その PI PI Warehouse。もっとユーザーフ riendly の、えー、コミュニティフ riendly の、えー、環境を作りました。えー、ちなみに、最新の PI PBETA では、位相関係リスローバの改善も込 ま,、えー、込まれています。詳細については PI PBETA のチェンジロー g を確認できます。 <笑>じゃあ、取る側は Installed Python Package Database の具体なインターフェースが定義されました。新しいインストールフォーメール w i l が定義されたのも Python3 になります。じゃあ、今、インターフェイスと w i l ファイルを見てみましょう。このスライドはデータベ ー, ースと w i l について具体例です。 上はデータベースインターフェースの例です。Python 3では PKG Resources ーーをインポートしてパッケージの情報、例えばその支援なプラットフォームとディストリビューションを確認できるようになりました。下の w e e l ファイルでは w e e l は新しいインストールフォーマットです。e g g とは異なり w e e l ファイルはインポートができません。 そのインストールフォーマ m トのみです。詳細については、付録のそのウィ e ヒストリー付 y の歴史を 確, 定確認できます。はい。じゃあ、たくさんソリューションがある今日ですが、その Python パッケージに one solution for all p a c k a g 問題がありますかという疑問は残ったままです。 これは実際に2014年から Python コミュニティのホットタピックです。最初はデータサイエンスコミュニティのコンダから続いて Python コミュニティの PIPM と今の Poetry などのソリューションがあります。すべての、すべてはこの問題を解決することを目的というの、というツールです。これらのツールは えー、ビュー、パブリッシュ、およびインストールの機能をカバーしています。まだ仮想環境の管理にも使われることができます。はい、以上はすべ、えー、て の, その歴史の内容です、はいえー。ここまでの歴史を見直して、そ, そこから何を学ぶことができまか、えー できるでしょうか何を考察できるでしょうかでは Python パッケージの進化ももう一度見てみましょう。えー、歴史を見ると、常にメタデータの定義から 始, め始まります。メタデータから。次、その後、えー、メタデータに基づくビューツローが開発されました。 そして作品を公開するための場所とツールを登場しました。その後、便利なインストーラーかデプロイツールが開発されました。そして Python が人気になると、幅広いプレートフォームのユーザーをサポートしました。 まだ Python が複数のバージョンをサポートするようになると、ライブリーのオーナーとユーザーの両方に対して、複数の Python バージョンをサポートするソリューションを提供しました。Python ではこのパターンが繰り返されてきました。例えば Python はメタデータ 1.0 はメタダー 2.1 になり、Python パッケージの定義は進化しました。そして、PyPI から PyPI Warehouse になり、Package Index Solution は進化しました。以上はその歴史から学ぶことです。つまり、もし、もし何、何のツール今使えるか、 多分未来何のソリューションが開発必要があるとか歴史のパターンの中に何か理解していますではコミュニティが Python パッケージを提供する前企業では どのような挑戦があったでしょうかここはその Amazon と Google を考えるとどちらも Python1 時代に生まれました。さらに Python パッケージの標準はないのでタイムラインに何もありません。つまりこれらの会社 に, には同じ質問があります。 どのようにソースコードを他の人を与えるのだろうそしてソースコードを他の人から取るだろうつまり、Amazon や Google など、あの時代生まれた会社は、さっき歴史で話したの同じ問題解決する必要がありました。ビューツールや公開ツール、そしてインストーラー、 そして、パッケージレジストリーとディプロイトゥール。どれも必要です。ツールに加えて、イソ関係リストラーバー。その中に、イソ関係リストラーバーと、複数 Python バージョンのサポート。そして、えー、仮想環境のサポートと、えー、複数 OS のサポート。すべては必要です。これか、えー、これらの会社は、 えー、コミュニティが取り組みだろう、えー、たように、えー、内部でさまざまパッケージ管理ツールを作りました。さっき歴史から学ぶことの中に、すべてのステップで内部ソリューションが必要です。内部メガデラタスキーマーと構築ツール、そしてパッケージリジストリーとデイトゥーイツール、すべてが必要です。 えー、コミュニティのソリューション登場する前、問題はありません。ですけど、えー、コミュニティがパッケージ管理ツールを提供した2020年でも、3rd party packages はべて内部ツールによって管理されていました。こんな状況なら、はい。そうです。それは弊社のビューダー210を表す写真です。 約2012年の12年を境に、コミュニティの Python パッケージングソリューションは企業よりも速い速度を乗って機能拡張しています。なぜ2012年はここ は, ここは自分の予想です。そ の, あの2013年時、その弁当や Twin やこの公開ツール、いろいろが開発されました。 多分、こんな時代からそのオープンソースのコミュニティは、えー、拡張のスピードが、はい、もっと速 い, いと思います。さらに Python パ, パッケージ、実, 際実は Python じゃなくてパッケージの問題はほとんど一般的です。企業はコミュニティソリューションを使ってパッケージ管理の問題解決することができます。 このことは Python だけでなく他の言語も言います。例えば今こ こ, こ, こですべて Python を抜いて、この問題は他の言語も同じです。つまり社内を同じのパッケージ問題解 決, し解決しようとするとコストが高すぎる。 これらの事実を踏まえ、きっと弊社ではコミュニティソリューションに移行する決断理由です。はいえー、では、コミュニティが問題解決したする後、えー、コミュニティと企業にとって挑戦は何でしょうかじゃあ、まずはそのどのように コミュニティと会社を穏やかに有利にするか。その理想環境です。企業とコミュニティ。もちろんエンジニアが10人以下の小さいな会社の場合は、コミュニティソリューションを適用するの当然できるですけど、100人か1000人のエンジニア成長した場合でも同じことをしましたか 明らかにそれはコミュニティが望むことではありません。1つ答えがあるとは思いません。しかし、企業とコミュニティが協力あえる環境になることためには何が必要でしょうか自分の見解はお金です。 はい、このページは個人的な見解、意見です、えー。パッケージングソリューションは一般ですので、会社も、えー、このフローの一部になるために、クラウドサービスプロバイダーになることです。開発者から、その下の三角、開発者から、えー、お金を稼ぐために、クラウドサービスプロバイダーは最新のソリューションを提供 する必要があります。新しいより良いソリューションを提供するために、そのクラウドサービスは、クラウドサービスプロバイダーはコミュニティに共産する、そしてコミュニティは新しいソリューションを提供する、そんな環境です。ちなみに、その開発者とコミュニティの関係は、それ、その one for all, all for one 関係です。その能力と時間があれば、Welcome to contribute. えー、続いて2番目の課題は、えー、Learning Curve です。ツールに加えて学ぶべきことが も, もっとあります。そのメタデーターの標準のナンバーとツールのナンバーを加えて。この写真は、このプレゼンテーションを準備しているとき、私自分の気持ちを表しています。 いくつかツール、例えば Setup Tool ーーと PIP を使用したことがありましたが、まだ学ぶべきツールがたくさんあります。今回のプレゼンテーションがきっかけで Poetry と PIPM で新しいプロジェクトを作りました。そしてまだ使ったことがないツールもがあります。その後ろの DeepHell というツールです。そして、2番目の写真は、複数のオプションがある場合、適切なツールを選択すること、難しいことを表します。これは私が公開ツールについて検索した時の状況です。どれがいいか。どの状況がどれがいい。これは、この問題は、えっと、 どうするか私自分の見解は毎年ツールを加えて多くの更新があります。じゃあこれを克服するために毎年コミュニティに参加するだけでなく自分で知識をアップデートする必要があります。そして最後はまとめ。 えー、一言で、えー、古きを尋ねて新しきを知る。下の部分は、えー、過去が何かあった。そして歴史と過去挑戦から学び、コミュニティのソリューションを理解する。その歴史の挑戦とコミュニティのソリューション、なぜ あ, あそこが あ, るあったって。 コミュニティのソリューション理解することによって、現在、今の挑戦、対象する、この繰り返した大切なのだ、と私は信じています。えー で発表終了予定時間遅刻までまだ時間があるので参考資料についてお話しします。<笑>えー、最初はその歴史の部分です。えー、こ, こちらの資料は PyCAN、えーえー、過去の p y c ー n 発表と資料になります。一つ目は i n s i d e the c s h o p How Python パッケージング w o ークスは p p 5 6 6 d c l o c k の庁舎であるダスティンが再配2018年で発表したものになります。私の発表とは異なり、この発表はコミュニティ視点から Python パッケージの歴史語っています。加えて、どのようにコミュニティが Python パッケージインデックスの使用について、えー 決めたのか、今後何の使用を決 め, 決める必要があるのかについてお話します。2つ目は PIP 誕生する前の Python パッケージの歴史についてのドキュメントです。マー t i n によって執筆されました。 えー、その他の発表とドキュメントは、えー、PIPM と、えー、Poetry と Wheel の誕生背景についてのものですもし Python パッケージの歴史について興味があったら最初の2つ資料を読むことをおすすめですもし現代なソリューションその下興味がある場合はその下3つの資料を読む 見てください<笑>、はいえー、次は Python パッケージに関する発表と資料になります。一つ目は Python パッケージ ing from init to deploy は Dev が PyOhio2015 年発表したものになります。彼は、セットアップツーや公開ツールを使って一つの Python 作品をパッケージ化する方法について解説しています。 もし PyPI にどうやって新しいパッケージを作成するのか興味があれば、この発表はとてもいい情報になると思います。2番目は The Black Magic of Python Wheel は、エリィナが PyCon2019 年で発表したものです。この発表では Wheel のインストールフォーメットについて詳細に解説しています。 もし w ィオが持つ可能性について興味があれば、ぜひ発表を見てみてください。もし Python パッケージにおけるバイナリーファイル扱いについて興味があれば、この3つ目資料はとても参考になります。私の発表ではバイナリーファイルについて触れていません。しかし、Python パッケージにおけるバイナリーの扱いを理解できると、 Python、パッケージの歴史がなぜ複雑なのか理解することができると思います。えー、もし興味があれば、こちらの資料を見てください。はいえー、最後に仮想関係環境に関する発表の資料です。一つ目はこれ 古, い古いトークです。Reverse Engineering Ian Bicking inside pip and virtual env は crow が pycon2011 年で発表したものです pip の実装と virtual env の仕組みについて学ぶことができますもし現代的な python パッケージの実装興味があれば、えー、見逃せない発表です、えー、そして最後 europython2019 年の発表は、えー 2019年の時の仮想環境についてあ語られています。はいえー、じゃあ、今日の発表については以上になります。ご最後までにご成長いただきありがとうございました。発、は、表、い、ありがとうございました。それでは質問の時間を設けます。 質問のあり方いらっしゃいますか Zoom の機能で挙手お願いいたしますはいじゃあ、えー、一番問題はス パ, イパッケージの進化の流れは他の言語でも同じなのかです、えー、じゃあ今日本語を、えー、答えしてでも ご不明点は、後で、その英語の translation、多分、その、そのスラックの中に、テクス、テクスしますえ。じゃあ、私自分の見解は、えー、言語によって状況が別々です。例えば、その新しい言語ラストは、最小時、そのパッケージの問題はみんなしています。なので、 そのカーゴは最初で、最初の時その t スタイントリュースの c a カーゴが現れています。開発されています。ですが、そのロスターの言語はこの問題がないです。そのロスターを使うの人は最初の時 c a カーゴ、みんなカーゴを話して、カーゴをそのパッケージ、パッケージンとインストーラー使ってできます。そして Python は の状況は違います。Python の状況は最初の時は Python はスクリープトラングリッジー、何もないです。そして時間に進化によって EasyInstall や続いて PIP、そして今の Poetry とかそのこれこれ。これは実際に PIP は問題がいっぱいがあります。そのさっきの そうさっきこれ2018年そのパイカーンのトークの中に、えー、中にはその説明したとその実際に PIP は LockFile の, の概念がないですですが Python、えー、の状況は歴史によって、えー、何の問題があったら何の問題を解決したそして他の p y Python 存在の開発者は多分新しいの解決ソリューションは採用しないですがその Python の状況がそんな感じですそして他の言語例えばその Ruby と JavaScript は Ruby は、えー、Gym というものでがあるんですが、えー、JavaScript は最初だけ最初じゃなくてでもそのマージョ 多分2008年の時 NPN のものが、えー、ともし JavaScript のパッケージを開 発,、えー、開発したいなら、えー、NPN とか使います。多分、でえー、そしてその自分の意見は、えー、言語によってちょっと違いま す, ですが実際に、えー パッケージの問題は同じです。はい。はい、これは一つ目の問題の答えです。えー、じゃあ二つ目は、えー、他のコミュニティを比べて Python パッケージの現状はどう思いますかまだ未来で予想ありますかうん。 自分の感じは Python コミュニティは他のコミュニティの状況はもっとフレンドリーと 思, 思います、えー。コミュニティ比べて。うん、でも自分は、えー、コミュニティコールデベローパーじゃなくて、その コミュニティの未来のどんなの方、えー、ダイレクション、どこ、どこへ向いて、えー、これは、えー、私は多分、ディシジョンは 決, め決まってないです。<笑>えー、ですが、えー、自分はそのコミュニティの態度は、他のコミュニティ比べて、 もっとオープン、そして意見も聞きられています。ですが、えー、もし自分の能力と時間があれば、えー、多分その意見を、例えばの去年、ダスティン・イングランド、パイ c ン JP が来て、その状況が、その機会があれば、その自分の気持ちとしてその意見は そ の, そのコールメンバーを、えー、ディリバー し, バーしたんですか、はい、えちなみにこの問題のその the people who ask this problem この問題の人は 実, 実はその、P、PIP の開発者です<笑>、えー、発表資料に多くツールができ ししましたが、あ、そうですね、その実はもし何のツール使え使えるか知らないならその今、興味があるのクライティリアエリア、興味興味があるのエリアとパッケージを使えるとその何の何ツールあのツールの何のパッケージングソリューションを使えるあそこから 勉強するえ、多分十分と思います。<笑>ありがとうございます。そうですね。他に質問のある方いらっしゃいますか、はい、いらっしゃいました。挙手をお願いいたします。では、私から質問あげていいですかあはい、どうぞ。 あ, あ, ありますね。ズームのチャットから質問を拾わせていただきます。発表資料に多くのツールが出てきましたが、必要最低限知っていればいいパッケージはないですかいやいや、さっ き, さっきこの答えあ、すみません、さっきこれはあの答えした。はい そ, その興味があるのツールと始めて、そのあのパッケージのツールあの、あのパッケージの何のパッケージのツールを使うと、 あそこから勉強するは十分と思います。はいでは、私から質問いいですか、はい、今の Python のパッケージングで足りないと思わ、今今、機能が他のコミュニティに比べて弱いとか足りないとかいうところってございますかはい、えー。この答えはあるです。その一番のチャレンジは、挑戦は、えー さっき話した、その one for all solution いっぱいがありますけど、えっ、ー、と、すべては Rust のカゴじゃなくて、そのオプションなんです。そのもしコミュニティはみんな PIPM を使おう み, みんな Poetry を使うと、その、その強いの力あれば、多分 Python、えー、のみんな 今パッケージ、パッケージ使 う, 使うの時、多分その大きなアプションじゃなくて単一のアプションが、えー、のょこれは挑戦です。そ, その単一のアプションはないですが、いろいろアプションがある。これは、えー、と多分今、コミュニティの挑戦です。はい、ありがとうございました。では、 時間になりましたので、母さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。発表者の方は、参加者の方は発表者に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。